不思議な貯金箱のってううん、うんっていううん。チャリンチャリ言ってるから、うん、言ってるけど見えないけど、ね、見えませんっていうね不思議な貯材でしたはい、PGP の補助ですでは、トーマスですミッタンでー不思議な貯金箱ならば、うん、なる こ, こ貯金箱なんすか、ね、ここにお金用意しないんで、うん、ちょっと入れてもらっていいよ、はい、その前にさ、そこの鍋がこの、なんかケーキなのかなそれなんだ。目玉親父なのなんなの<笑> ケーキじゃあーそのしたいはに揃えられる材料で作っていこガイドをよろしく。お願いします。 うん、まずですね、ミラーですね。これアクリルミラー。裏を持ってみる方と、映、まあ、りがぼんやりな方があるので、うんまあ、しっかり見える方を表としていきますね。はい、でここに消しゴムをい、消しゴムはいいわけね。はい、切りやすい。二、ねううまあ、つでワンセットみたいなものを使うといいと、うん、ビジュアル的に。うん、逆に、こういうのは、ちょっと、見た目がグロいのと硬い。 切りにくいっていう、危ないっていう。部品がいっぱいあるから、めちゃくちゃ苦労します。だ、うん、<笑>から、こういうこの辺が望ましい、うん、ですね。うんはい、そっか、結局半分に切って、鏡の性質で立体的に見せたいってことが。目的なんだ、ね的はい、そうです、うん、だから消しもいいって話だすね、はいはい。このお寿司だと。はい、この反射で。普通したときに、それセットで二倍 が,、うん、<笑>がいいと。じゃあ、これ置いてみてよ、<笑>この一個、これいくらっぽいやつ。いくらなんですけど。うん それがもし置かれると、うん、いわゆる1巻が2巻になって、回転寿司この状態ということだよね。こうやって回ってます、うん。なるほど。ああ、面白いっつってる。よ、うん<笑>はい、聞いていいか。ちょうど半分くらいはいい。<笑>青いやつは。あそ お, 皿<笑><笑>お皿ですよ、多分。うん、っででこれで切 断,、はい切断なるほど。これをここにくっつける、はいで。それをここに乗っけると、リーター的に見えるんだよね、はいはい、って話だよね。はい、じゃあこの半分はいい。さ<笑>あ鳴らして。 で表面に、うん、ゃ あ, あうなんまりこうやって貼っておかないと乾かないんで、うんはい、最初にやっておきましょうょ斜め。斜め。斜めってこんな感じ。へどっちだろうこっちかな。うん、な、うん、斜めって大事斜めの方がちょっと可愛いいてる感がね。乾、うん、いてるから。はい、乾くまでどっかちょっと寄せとけばいいかな。 はい、はいうん、じゃあ型紙をあで<笑>、うん、<笑>ちなみに 最, 後最終的に出来上がるのにちょっと見せてくれる、はいうん、そんなような感じになるわけね。ここ それをコピーしたやつを型紙っていうことで、はい、あのみんなにこう配ったりするときはこうやってコピーしてればいいわけだね。うねうん、をはわれないようにしてでこの工作用紙に、はい、じゃあコピーしたのを切り取ったやつを工作用紙にテープで貼り付けると一応のりしろっていうところに貼ればいいんだよね。うん のりしろっていうのはまあのりを貼るわけじゃないんだけどじゃあ本当テープ、うん、テープしろ、ってなんかくにゃってゃ、うん、よし、のりが剥がれな い, りとーでれないテープを何今のりしろ以外のところで貼ったのは、うん、この端っことかに貼っていくと切った時に取れちゃって突然、うん、型紙ポロっていっちゃうかもなんで、うん じゃ中にもくるっと回してやつ。貼っておけば、切っても、型紙が落ちない、うんなるほど。このタイプのセロハンケはー、ーすぐに貼らせるやつなんで。んかはい、じゃあこれ で, 仮で、まあ、仮止め固定したってことね。はい、でそれ後カットすればいいけどね。はい。型紙で。りい。り カ, ッカットします。はい、よいしょ。あ、ねえー、もうちょっとで。 切れたかな。切れた。はい、切れたー。はい、鏡の受け抜きました。はい、うん、で次は窓の部分とコイン入れの部分をね、うん。切り抜くわけね。はい。じゃあ切り抜いて。これも気をつけてやりましょう。ごめん。でしょ。ほわ。あそっか、二個切っき。 窓抜き終わり。はい、作っておこう。はい。ポ こ, これで完成。オッケー。うん。はい。そうしましたら。はい。次はですね。うん。まあこちらを剥がしますね。はい。ペリッと、ゴ リ, リッと、まあやめれないように手をつけて。片紙を。の役割は終わりってことね。はい。これで、まあうん。ここまでくればね。うん。そしてまた。組み立ててることい？組み立てれば寝ることなんだよね。 この後は折り、うん、紙, 紙, 紙を貼るんですけど、うん、まあこれの通りっていうとちょっとあれですねこの方眼紙っぽくなってないこれを設計図にしたいんすけ、うん、じゃあはかなくても大丈夫なんでねあっ、うん、あのすんのほらメモリがあるから一応まあ七かける七で、はい、切って貼れば、はいはいはい、この型紙に示してあるここの部分なんですけど、うん、このちょぎんばか箱そこになる部分なんですね、うん、ここに折り紙。 この折り紙をね、貼っていきたいと思います、うん。あとはここ、こことここにも貼るんですけど、はい、まずこの四角形、七かける七のよ、ね、し、まあちゃんとメモリがついてくれていることなんでも。うんまあ、これを、まあうまいこと使うし。で、まあ折り紙を使うんですけど、ちょっと柄があると、あの下のこ。工作用紙のメモリが見えにくいので、はい、裏にします。うこうすると、ちょっと、ね、透けて見えるんで、裏にします。で、あとは、綺麗に切りたいので、テープを。 ここはここなのね。はい。端っこね。うん、端っこにあわってて。ここが大事なとこだ よ,、ね、だよね。ここで動かないようになります。な、うん、よりしろの形だとちょっと分かりづらいかもしれない。うん、ここはしっかりと。点打ってもいいかもね。うん、で貼ると。はい。一応綺麗に線を引きたいので、まあ測らなくていいから、ただ線を引ければいいんで、この工作用紙の目に沿って線を引いていきましょう。確認して。こ こ, か こ, こに縦線を引きます。 で、横線を引くと。よし、これで OK。一回外します。でしょ。これもそ う, う、ね。で、1枚、ね完成。であの、実はここのね、三角形のとこも、これの半分だね、それぞれ。うんうん、なので、これが2枚あれば。 ちょうどここの、ここの部分もなって o け な,、うんうん、なんで、これ二枚作ります。四角形。生地、はいはいはい、あの半分に折って、でしょ。あとはこの線通りに切れば二枚できる。切ります。 あとは二枚の半分はい。これで正方形が二枚できるよねここそうだよねここ、はい、もう一枚を半分にさらに半分にしてここここあ、なるほどねは い, 切れば い, い、うん。それなら分かる、うん、これやっぱハサミの方が楽なのかねカッターの方楽なのかなあ微妙、うん、そうかあ分かった おさけ腰を切るときとかはやついてし、だから定規とか使わなきゃいけないからさ、か あ, あ、分かった。じゃあ初め縮小ってこと。はい、でまああとはこう貼ると、はい。うん。いいですね。はい。こ, この部分ね。はい、あ、これこれとこ、はい、この部 分, の部分が、はい、この三角のところ。はい。これは何で貼るの？糊？あさ。これはリック糊。リック糊。糊、ね、で。うん、で貼ります。そして。合せて。この模様がいいんだよね、きっとね。ちょうど目印。 ってのほらキャラクターの関係でほら、ね、これがもし不規則だったらこのっあの反射した時に あ,、ね、あれおかしいってばれちゃうわけだ<笑>不思議じゃない<笑> 不, 思不思議は不思議なんだけどななんかこう違 和, 感違和感のある貯金箱になっちゃうの ね, ね最初から怪しいになるとか同じ模様のものを使うとそかれが、ね、3D に見えるわけだね 奥行きが見えるわけだよ ね, ねこれが対象形じゃない模様だとなんか違和感があるっていうことになっちゃう<笑>謎の箱ができちゃ う, <笑> う, んうんそれもポイント同じ紙を使うのがポイントねここ、うん、あじゃあお同じ模様の繰り返しの折り紙を使うってことだね、うんはい。よいしょ。 設計図でしょう。はい。で、そうすると、次が。で、次ですね。はい。ま、ここ、この設計図、型紙にもあると、ちょっとここを。折り込んで、形をね、ちょっと作って。箱型にいきたいなと。思います、うんうんはい。山折り、谷折 り, 折り。山折りはないのかな。全部谷折 り, 谷折りね。 ミラーをつける前にここで作っとく。作っておきます、うん、あじゃあ作業がやりやすいよ。うに、はい、じゃあミラーを先につけちゃうと、こみが邪魔だからってことね。うん。じゃあじゃ谷折りですね。はい、全部谷折ってことね。山はないです。うん、基本的にし今のうち全部折っとくとあとで楽。よいしょ。いや乗りしろ。 っっってててててててて書書いいいいいあああるるけけどど一、まあうん<笑>ね、一般論ででででで言うううううんんんだよねね、はい、とと呼ばせていただいておりまますすすすすが接接着着に使うテープでござももなしょか個で次お、ミラー。 ですね、これをね、このミラーをね、うん、ここに貼っていくんだけど、ちょっとこの向きじゃなくて、うん、テープをちょっとこう裏側になるように、ん。ここに、これ大事、うん、ここに大事、この、この形で、ここでテープ、うん、そうそう、裏に。テープで、ここを貼っつけるっていう感じで、していきたいと思います、はい、ちょっとお願いします。ちょっと、でも、短かったかもしれないから、もう一回貼るね。ありました。こういうようにして組み立ててもらうんだけど、光がね。はい 中にね、漏れちゃわないように、ここと一緒で、こここのミラーとここの部分を、しっかりとテープで固定してください。最強的な難しいところなんでね。難しい。はい、でも、ここは貼った方がいい、うん。はい。で、これで反対側も同じように貼ると、箱も自体もしっかりするってことだね。 <笑>わかるわかる。うん、はいじゃあ貼、はい、ったよってことで。はいね、で次はもうだんだん近づいてきたの感じね。ノリシラは全部外で。ノ、は、リ、い、シラのところは外にして。はい、はいはい、じゃあ貼って。交換。方の方がいいかな。うん、順番的に。こ、うん、にね。お金入れてもミラーが変ー、はい、歪んだりねしないでであということ。は側面を。 を作っていきます貯金、うん、箱らしくなってきた側面とあと反対側とある<笑>スタートがいいか、うんまあ、上の方はどっちもいいんですけど、うん、まあ、止めちゃいますか今、うん、回箱でこういうふうに開閉し、まあうん、なるほど。取り出しこすいうふうに じゃ、あ、仮止めみたいな感じで、そこ止めとくと。と、まあ、うん、何回もできる。やりやすいってことね、実験としてはね。じゃ、あ、こ、うん、んな感じで止める。はい、いっぱお金貯まってきちゃうと、はい、取り出すことになっちゃうから。かね、ねた、はねたじゃ。やはい。<笑>お金が入っているのに。っていううに見えないと。はい、い見えな い, いう。うん、ないつも、うん、チャリンチャリ言ってる。言、まあ、ってるけど、見えないけど、ね。見えませんっていうね。次の状態でした。は、う、い、ん。 はい完成はーやったというわけでえっ、ー、と不思議な貯金箱のえっ、ー、と作業手順動画完全版と、はいうことでになります は, はいね誰でも真似できると思うんで、うん、ぜひちょっと作ってみてほしいなっていうはい誰でもできます誰でも、はい、誰で も, も簡単に手に入りますはいこれオンライン教材 にできさよなら。さよならー